は無理無理無理無理というわけで気になり続けていたベンツの G クラスカーシェアで借りていきます一方通行だから画面右側に向かって出ていかないといけないのよこれ家から出すのが大変だな動画じゃ伝わらないけど口爆発みたいな音で閉まるあとドアノブが独特で普通に引っ張っても開かないし普通に閉めてもハンドアになる座面からだけー これ乗り込んで運転するのかよ。見てわかる通り世代は少し古く、ベンツのマークが内装の高級感の7割を占めている感じ、直感的でわかりやすいエアコン操作系と、カップホルダーならぬ、カップネット、プリウスシフトなんだけど、動きが小さすぎて、ちゃんと入ったのかわかりづらい。エンジン切ってても、ニュートラルには入っちゃうんだな。故障時に便利だがリスクもある。みたいなサイズ感の、手で引くタイプのサイドブレーキ、プラスチック感はあれど、 この内装のごつさ、ベンツしてますねー。ディーゼルエンジンゆえ、音はまさにトラック。アイドリング音量は普通かな。というわけで左に壁、前には電柱がある中、深夜にアイドリングはうるさいので、そそくさと出さなくてはなりません。何回か切り返すのは確定なんだけど。 デカすぎるやろバックビューモニターは視野角的には広いけどボディーと障害物との位置関係という喉から手が出るほど知りたい距離感がガバガバどうした下がらないのかアクセルがないんですよはぁ正しくはですねブレーキはむっちゃ上に来てるのにアクセルだけ地面と同化するような低さにあるだから今右足を踏み替えた先がアクセルなのか初見じゃよくわかんないんですよわずかに踏んでもバックの遡りは無反応だし視点が高く 形状もシンプルな箱型ゆえ、こういう場面での前方の視界は抜群ですね。旋回半径的な意味での、小回りも意外にいい。アクセルを踏み始めてもさ、初期の方が無反応なのよ。それで慣れるまでは、全然加速していけない、というかでかすぎる。映像では普通に出ちゃったけど、心臓バクバクで、借りたのを後悔してる。ブレーキは初期制度強いですね。わずかに踏んだだけでも、ガツンと車速が削れる。右にレバースティックが何もない。 ウィンカーはどこだ左のこれかあとハンドル、ステアリングレシオが軽さ重視というか、たっくさん回さないと曲がっていけない。ふむ、サイズ自体はでかいんだけど、見通しが最高にいいね。車幅感覚も、サイズの割にはつかみやすい。ここで私、精神的に挫折。絶望の中で緊急停車し、このまま帰そうかと涙目。しかし、視界の広さゆえ、大通りを走るくらいならなんとかなるだろう。 勇気を出して、まずは近場を一周することに、ディーゼルですね、運転してる感じは、車というかトラック、ハンドルの高角から見て取れるのですが、このタックさん動かさないと普通のカーブもクリアできないの、結構めんどいです。横幅は1810メートルあるようですが、視点の高さと見晴らしの良さがあるため、横幅は意外にも超余裕。息の長いモデルだよな。今乗ってるのがどの G クラスなのか、投稿主は分かってないぜ。 エニカオフィシャルのカーシェアだとは伝えておくマジででかいっすよこれ何お い, おいおい曲がっていかねえなどれだけハンドル回さなきゃいけないんだこれから首都高にも乗るけど左カーブではみ出しそうになりましたかなり注意が必要ですこの映像は GoPro のクリップマウントをサンバイザーに挟み込んで上からぶら下げるように撮影しているだから運転手よりは高い位置での撮影となっているんだが記憶との高低差はないぜ視聴者さん映像で見て この視点の高さと視野の広さがわかります本当に背が高くて、でかいんですよこれ。その割には、大通りを流してる分には、車幅感覚が超絶つかみやすいし、ミラーも巨大で、周囲への視認性も抜群。極一般的なサイズのフィットが、踏みつぶされちゃいそう。G クラス、マジででっけーな。これまで、コインパーキングで真横に G クラスがいても、あ、G クラスいるなー程度にしか思わなかった。でも、いざ運転してみると、 ゴジラの操縦席にいるみたいだ。体感的には、自分が今乗っている車は、戦車よりもでかいんじゃないかと思う。車庫から出すとき、マジで絶望したんですよ。動画で見返したら普通だったけど、というかカーナビ画面がつかねえな。どこか押すのかな。よくわからないや。車体自体は大きいはずなのに、視点の圧倒的な高さが効いてるのか。 軽自動車と同じくらい小さく感じるバカみたいにでかい車だけど乗り慣れてしまえば案外普通に取り回せるのかもしれないねさて乗り心地についてですが硬いですねというかまさにトラックって感じあの段差でバンバン跳ねるような乗り味わかってもらえるといいんだが車高はバカみたいに高くサスペンションストロークも豊富に取れそうですがタイヤはあんまり上下に動かない感じロールもほとんどしません 腰高な動きはしっかり押さえ込んで、安定感を出しに行ってますね。スピードメーターはもうびててくんなよ危ねえだろ。ちょうど左折のために速端に寄せようと思ってたところなんだけど、何考えてるのそれで接触して来られても、私謝らないよ。ちょうどいいので、この左のミラー、サイズ自体は小さいけど、むちゃくちゃ頼もしいです。しっかりと四角を補ってくれます。慣れるまでは普通に振り返った方が手っ取り早いけど、これなしには、G クラス乗りたくないっすね。さてと、 どうしようか、ちょっと余裕が出てきたので、このまま予定通り、首都高乗りに行こう。ディーゼルエンジンで、多段式トランスミッションであることは分かっています。踏み始めのところが、全然反応しないんですよね。さっきからバイクのミ度が底変すぎて草自分もスーパーカブ乗ってたから分かるけど、大人しし運転してても、どの道車にひかれて死ぬんですよね。この日本社会でバイクに乗る以上は、惹かれる方が悪い。そういう気持ちで乗りましょう。なお安全運転をしていると、 黒いワゴンあるが殺人気味に幅寄せ追い越しをかけてくる模様世間からは圧倒的でさで持って蹂躙できるとか思われてそうですが運転してる感じ誰だろうが踏み殺せちゃうので怖いっすね物理的に規格違いにでかい分より繊細な取り回しが要求されるここら辺も大型トラックに近いかも前が開けたらアクセルを踏んで加速していくべきなのですが踏んでも踏んでも伸び始めないもっともっと踏んでようやく加速を始める感じ 慣れるまではこの巨体でガツンと踏むのは恐怖だよハンドルはだるめだがシャシーがしっかりしていて動きに不安定さがないのは頼もしいなライズやレボーグに乗った時の方が揺れが収まらないことから来る不安感はより大きかったんですよねだいぶ硬めな足ではあるけどクッション性のあるレザーシートと合わせて許容できる範囲ないかなハンドル操作に対する応答性を意図的に下げてるせいなのかわからないが普通に走ってる分には 高重心感はないのがすごいところだでもさっき言ったハンドルのレシオの問題ゆえカーブを曲がっていけるか不安で大きめに減速せざるを得ません再加速をするまでもたつきやすいし走りがしっかりしているからといって深夜の流れをリードできるわけじゃない東京あるあるな狭い中での変則的なカーブが来られると大げさすぎるくらい減速しないと入れませんしっかり減速しきってそろりそろりと車体を収める 初見にはこれが手一杯この時の私、お荷物になってます。慎重に走らざるを得なくて、法定速度を超えるくらいには出してたつもりだけど、何度かタクシーを詰まらせた、数百メートル走って、何とか行動に出れる気持ちになる。数分走って、まともに運転できるようになる。数十日も乗れば、 手の内に収まるかな。視点が高すぎて圧倒されるが、慣れてしまえば普通に行けるだろう。普通車や SUV の感覚で捉えたから、私は絶望してしまったんだ。普通車免許で合法的に乗れる大型トラック、そういう気持ちで、一歩一歩、感覚をすり合わせていけば、G クラスのサイズでも、運転できると思います。さて、首都高の入り口は右側にあるようです。 近場をぐるっと回る程度ですが少しくらいはドイツの設計を試さなきゃねあまたもの絶望を乗り越え深夜のタクシーたちの流れの中でなんとか行けそうですそれにしてもこの視点の高さと視野の広さアドベンチャーだよなぁただ街中走ってるだけなのに世界が全然違うこの世界観迫力ある形ベンツとしての内装 見せられてしまったあなたは、一生 G クラスに乗り続けることでしょう。自分で乗って味わったからこそ、メルセデス車がある限り、G クラスは不滅だ。30年後も G クラスは残る。そう断言したい。断言口調についてちょ々指摘されてるんだが、一目や妥当性を気にして、いちいちまるだと思いますとか、私の気のせいかもしれませんがとか、つけるのかよと、何も言ってない文章、というやつですな。ルールや他人への思いやりを、 過剰に気にに気するる人が、インターネットになるとそれを他者に押し付けるという意味で、攻撃性を発揮し出す。というわけで、私は自分の道を進みます。Google マップよ、案内頼んだ。言葉って難しいんだよな。さてと、いい加減首都高に登りましょうか。法定速度に対して周囲が速すぎるため、今回もメーターは伏せさせていただきます。ちなみにこれ、G350D というタイプらしいです。 ちょっと調べたら、3リッターの直六ディーゼルターボだとか。最大286馬力、トルクは600ニュートンメーター。車重は 2.3 トンくらいあるらしいけど、十分すぎる加速力です。速いかっていうと体感的には速いです。でも G クラスって、速い車ではないよね。エンジンに迫力があるんだ。 空気を吸っている音も聞こえてきて、パワフルに伸びていくから、早く感じるんだ。後ろの方で、追い上げてきた走行車線の車が、私に詰まって強制減速。すまん、これ以上は無理や、深夜の首都高は怖いかなと思ったけど、意外としっかり走れますね。飛ばす気にはならないけど。 不安さや危険さはないゆっくりとハンドルを切って穏やかに曲がっていくのですがロールする感じがしないですね全然荷重をかけないヘなチョコ走りをしているということもあるんだがなどんどん抜いていってください初見の借り物の G クラスで皆さんをリードするのは無理ですなんて思っていると危ねえ打角が全然足りなくて右にはみ出しそうになったぞこれ私の乗り方というかハンドルの切り方がダメですね 大量に回転を回すことに特化していない回転を回すライズの時も同じことを思ったけどもう少しハンドルの回転量に対してフロントタイヤが切れてくれればいいのにそれかトラックってこういうものなのかな私がスポーツカーと全く同じ感覚でこの手の車を乗ろうとしてるせいか車種ごとの特性のレポートが目的なのに車に合わせた運転もできない無能だと勝手に判定してくるやつ なんだこのカオスルーレット族かかなりのスピード感だがあれ本気で走ってないなほどほどに流してるだけって感じでしたねそのせいで下り坂での急加速という体験を台無しにされましたわ振り返ってみるとですね正直怖かったです どこ飛ぶかわからない感じがあったようななんだ、右後ろがうっせーな、強い加速の中で、この G クラスが、制御下から離れていくような感覚、激しいアップダウン、段差による突き上げ、周りに合わせるための強い加速。 これが合わさると、さすがに怖く感じちゃいます。もろもろの出来事に動揺しているからか、心なしか、ウインカーを出すタイミングが早い。AMG 版も存在する G クラスですが、これで飛ばすっていうのは、ちょっと想像できないっすね。カーブには、速度を落としきってから入る。AMG 要素は、ベタ踏みではなく、音と、踏み増していくときのトルク感で味わう、そういう乗り方しか無理なんじゃねえのそんなことを思います。ステアリングのレシオと 合流加速の不安さは弱点だが、持ち前の視野で、首都高も優雅に走れるな。今の段差の衝撃、コトンと抑えました。硬すぎない程度に、減衰をしっかり上げておくことで、不安定な後揺れを残さないようにしているのですね。硬めな乗り心地だけど、G クラスという特別さの中では、そういう世界として受け入れられる。面白い車ですね。一生買うことはないだろうけど、G クラスが好きになりました。乗ること自体がアドベンチャー。 仮に遊園地が目的地のドライブでも、道中の G クラスの方が、よほど特別感ある。エニカオフィシャルのカーシェア、G クラスも数台あるんですが、都内で借りて、富士急ハイランドまで乗っていったら最高でしょうな。駐車マスから無事出せるかは知らんけどな。運転しようと思ってらっしゃる方、くれぐれも、大型トラックの類として、心の準備をしておいてください。お、クラウンクロスオーバーじゃン。 あの車も、ものすごく乗り心地が良くて、世間の評価より良 い, い車だったんです。あと400万くらい積んで、相応に高級に仕上げてればなぁ。レクサス LX のような展開に期待します。あの写シ真シなら、内外装の装飾と、 組み付けの精度向上だけで、そのまま千万レクサスいける、というわけで、短いながら、とても中身の濃い首都高市場でした。私、ハンター株というバイクを持っていた以外、オフロード車には、興味がない方だったんですね。スピード出しまくって事故るドラレコ映像や、すれ違いの時にはみ出してこられた経験や、黄色い爆光フォグの目つぶし、これが大半だったからな。肝心のオフロード要素には、 これっぽっちも触れてきませんでしたね。まあ、そういうのはそれ専門のユーチューバーさんがやるだろうし、私は私ができることをするさ。個人的には、大型トラックだと思って乗れというのが、一番のアドバイスになると思う。これは、G クラスに乗って運転するという体験を象徴するようなメッセージになっている。路中回避のためにレインチェンジをするときも、オーバンミラーが、広い視野を提供してくれる。気をつけて乗っている分には、車体のでかさから来るリスクは、 ほぼないんじゃないかななんか終わったみたいな空気感出てるけど、私としてはこれから本番なんだよ。狭いところに入って、返さなきゃいけない。今発進時の右ウインカーと、左車線に入ってくるタクシーと、タイミングがかぶっていたな。加速がもっさりなので、切れ目にスパッと入るような走りは、基本的にできません。いや、慣れてる人か、AMG のトルクがあればわからんけどさ。そしてこの慌てきりマシハンドル。追加でぐわっと。 今のハンドル操作も、G クラスの運転体験を、示す要素になっているのさ。路中をかわすために、対向車線にはみ出さないといけない場面、左に寄せる感覚は、かなりつかみやすいです。横幅の辛さがないというのは、個人的にはとても意外なポイントでした。ワンガンブルーの GT-R 実物は初めて見ました。乗り心地がひどすぎた17年式だけど、どこまで改善されたんでしょうかね。年式やグレードによっても、乗り味は異なってくるものだから、車というのは奥が深い。まだまだ荒削りな市場企画ですが、視聴者さんを深い車沼に引きずり込むための通過地点として、今後も活動したいです。実はこの後、グランエースとジムニーシエラに乗って帰りました。本当はアウディの TT とベンツの GLA と、ホンダのクラリテも気になっていた のですが、夜明け前に帰りたくなってまあでも G クラスは圧倒的だったな道はしっかり銀味した上で関東圏の人は自分で乗ってみてほしいぜこの動画にたどり着いた欲しいと思ってらっしゃる方も是非エニカに登録して東京へおいでください希望を示しつつ住宅街に入っていって私は絶望に包まれていくすれ違いは普通にできそうなのですが電柱やカーブがどうなるんだか緊張と恐怖の連続です 30分も運転してないのに体中がかなり力んでいたようでヘトヘトになりましたここの左折はなんとか行けそうだでも狭いな前後方向は 4.5 メートルとサイズ的には普通なんだけど余計に窮屈に感じちゃうなああ大丈夫かな左の壁に寄せるように車庫入れしていけるかな出す時はまあいいんだけど問題は入れる時なんだよねこれからが絶望の時間さ3回くらいは切り返す前提で落ち着いていこうぜ 1回目は、まずお尻を入れる。右前をしっかり寄せておく。左後ろが安全なラインで、慎重に、右フロントにも、左リアにも注意を払いつつ、ぶつけない程度に引っ込もう。電柱は大丈夫そうだな。左リアも、壁には当たらない。バックビューモニターが見づらいのよ。横幅方向が何もわからねえ。あと、タイヤが邪魔で、後ろの壁に寄せるときも、距離感がほぼつかめない。ここに段差があるようで、かなああ踏まないと。 車が動き出してくれません。怖い、とりあえず切り返すことにします。ぶつけない程度に、前にしっかり出しておくんだ。前方向に寄せるのは楽だ。最小旋回半径は驚愕の 6.3 メートルだが、運転してた感じ、むしろ小回りは良好だぞ。 ああ、左リアが全然見えねえ。ミラーを見つつ位置関係を把握してるけど、シビアな状況下では、降りて見に行かないとダメですね。左に寄せるのはこれで十分かな。意外にすんなり行きましたね。死ぬほど苦しんでなんとかやり遂げた割に、動画で見返すと、淡々と運転してるように見えて、なんかムカつくんだけど、車が動いてない時、アクセルはしっかり踏んでます。慎重に踏み出しつつ、段差を超える時を待ってます。ちょっと後ろ見に行ってくるか。というわけで、 貴重な体験をありがとうございました。